えー、今日はね自転車の記事について解説しますその記事へのリンクは概要欄下の概要欄と動画の上にちょっと今出しておきますのでこれクリックしてリンクへ飛んでくださいでそれがねこれでいいのかインターネット社会と私たちの人権というね、えー、こういうシンポジウムがあったんです8月10日大和郡山城ホール、えー、つまりは奈良県大和郡山市で開催されたんです主催は奈良県市町村人権動画問題啓発活動推進本部連絡協議会これ 啓発連協ていって20年ぐらい前に設立された団体で、その同和関係の啓発をする団体なんだけども、えー、市町村が分担金を出しててね、まあ、つまりは税金から運営されている公的な団体なわけです、で法務省委託事業ってあるでしょ、だからこれ、国からもお金が出てる公的なイベントです、でまあ、このイベントね、シンポジウムっていうよりは、なんかもう活動家の集会みたいなところがあって、まあ、そのあたりも突っ込みたいんだけども。 まあ、今回、一番問題にしたのは、この朝日新聞ののの記者こことですこのシンポジウムに出て発言してたんだけども、まあ、その内容、発言した内容の書き起こしを手に入れてみたんだけども、言ってみれば、朝日新聞が自分たち、私たちは偏向報道してます、事実をねじ曲げてますっていうことを、発かし系もなく言ってるんですね。 で今年の初めぐらいに、現場へ今、ブラック差別はっていうね、5回の連載記事を阿久沢さん出したんだけども、まあ、それはまあ私も内容見 た, 見たんですよ、そしたら、内容はもう解放同盟側べったりの内容なんですよ。 でこのシンポジウムで、まあ、確かにね、解放同盟側に寄り添った記事を書きましたと、この全国部落調査の裁判、えーまあ、私が訴えられて、まあ、解放同盟側が訴える側なんだけども、そのまあ、今、係争中の問題について、もう解放同盟側に一方的に偏った記事を書きましたよっていうことを認めてるわけです、要はね。で、このことの問題っていうのは、結局、その部落問題に関係する。 する報道について、朝日新聞の記事は信用できないっていうことを認めてしまったわけです。まずおかしいと思うのはねじゃあ まあ、この裁判でね一審では解放同盟側は一応、勝訴っていう形になってるんです、でそれについて阿久沢記者は、これは部落にとって、ね、プラスの情報だポジ、ポジティブな情報だっていうようなことを言ってるんです、ところがヤフコメ欄には、えー、例えば関西電力 の, あの金銭授受問題、あれはもう解放同盟の、ねえー、人が関わってたので、こうプラス部落にとって ネ, ネガティブ情報だっていうんですね。で熱海と石流あれは自由同会の人が、ね、関わって てたんだけどもあれブにとっっててネガティブ情報だだうんですねだから、部落にとってプラスになる情報を記事として出しても、ヤフコメランでそのマイナスになるようなことがどんどん書き込まれてしまうっていうようなことを言ってるんだけども、いやいやいやいや、報道ってね、そういうものじゃないでしょ、他の記事と比較して、じゃあ、特定の誰かにとってこれがプラスかマイナスかとか、そういう問題じゃないわけです、やっぱ報道ってそれが事実かどうかっていう問題で。うん でも阿久澤さんは、これ、変更報道しますって言っちゃってるわけですよ、これって本当にいいことですか、誰かにとってプラスになりますか、でこの阿久澤さんの言ってることは、やっぱり問題だと思ったのは、もう阿久澤さん、このいわゆるブラック民というのと、この解放同盟員とかね、あとは童話団体の構成員っていうのを区別してないんですよ。だからその 例えば関西電力の金品術について、あれは結局、関わってたね、悪いことをしてたのは関西電力の人たちと、あとはまあ、とある解放同盟員で、別にブラック民っていう、ブラック全体には何の関係もない話なんですよ、実は。熱海の土石流に至っては、自由度和解が関わってたんだけども、別にその、 あの人自体ブラックじゃないです、天野さん自体は別にブラック民じゃないですからね、あれも、まあ、別にそのブラック民っていうのも全然関係ないんですよね、なのにこの阿久澤さん の, そのブラックにとってプラスかマイナスかっていう思考はどこから出てくるんだろうなって、だから僕、恐ろしいなと思いました、あの朝日新聞といえば、まあ、同じグループの朝日新聞出版がね、 それは2012年、「発したやつの本性」って言ってね、ひどい記事書きましたよ、あの橋本徹はね、ブラック出身で DNA がどうやらこうやみたいな、そういう記事ですよね。ああ、もうそういうことかっていうね、ああ、朝日新聞っていうのはこういう思考なんだなって、だから今はね、これ、解放同盟側にね、こうやってすり寄ってね。 こうべったりと解放同盟に寄り添った記事に書いてるけども、じゃあ、いざね、世の中が解放同盟を批判するっていう側になった場合、例えばじゃあ、解放同盟は今の統一教会みたいなね、そういう位置づけになった場合、あ朝日新聞っていうのは、そのブラックと団体、その一般 の, そのただただね、ブラックに住んでるだけの人たちと、その。 団体っていうのを同一視して叩いてくるんだなっていうふうに思いましたよ、だから、橋下康の本性なんかそうじゃないですか、その橋下徹って別にブラク出身でもなんでもないんだけども、そこをなんか血筋なんかと絡めるようなね、すごいえげつない記事書きましたよね、だから結局、その、どっち側に触れるかっていう問題であって、そのちゃんとね、このブラク問題について、正しい認識を持つと、事実をちゃんと伝えようっていう考え方っていうのが全くないんだなって 結局、誰の見方をするかっていう、まあ、そういうことしか考えてないんじゃないかなっていうふうに思います、だからこれ、本当、やっぱ朝日新聞、怖い、恐ろしいですよ、これ、うん、だから朝日新聞には正直、もうブラック関係の報道、関わってほしくない、仮に僕の見方をするとしてもですよ、じゃあ、仮に僕側の見方をして、じゃあ、解放同盟を叩く側にね。 じゃあ、朝日新聞が変わった場合、朝日新聞、その解放同盟とその普通にね部落に住んでる人たちの区別をせずに、部落は、ラ落は悪い、部落は悪いって言って、多分叩くんじゃないですか、だからこういう認識の人が記事を書いてるんだなと思ってね、いや、本当、恐ろししいいと思いましたその報道っていうのはね、やっぱ事実を伝えるってことは大事なわけです誰に寄り添うかとか あとは、そのじゃあ誰にとってプラスかマイナスかなんてそういう問題じゃないんですよね。で、まあ、ラムザイヤー先生がね、えー、差別の、あ, あの、なんでしたっけ、えー、差別の自己補強っていう言葉を出 し, 出しましたよね、自分自身で差別を補強するようなことをする、で、これも一種、阿久沢さんがやってることは、これはまさにね、マスメディアがやってる差別の自己補強ですよ。うん、だから、部落に関して、そのデマが流れてる、その根も葉もないね、 根拠のないい噂が流れてる、まあ、確かにそういう実態はありますよ、うん、だからそれも差別だといえば差別っていうことになるのかもしれないけどもじゃあそれをねじゃあなくそうっていうんだったら正しい情報を伝えていくっていうことが大事なわけじゃないですかでも阿久さんもう公的なイベントで自分たちは偏向報道します事実をねじ曲げますって言ってるんでしょじゃあそんなことを言ったらねああやっぱり部落に関してはもうマスメディアって信用できないんだなと。 公的な団体とかねその、まあ主、主要なメディアが流している情報っていうのは信用できないんだなっていうことになってるから、じゃあそしたら、じゃあその先に何が起こるかって言ったら、もう陰謀論が広まっていくんですよね。だから そうやって本来だったらその陰謀をなくそう陰謀論をなくそうっていう方向に進まないといけないのに阿久沢さんはもう自分でね陰謀論を広めるようなことをしてるんですよそのブラグ関係 の, この、ね、議論だとか報道とかそういうものに対する信頼性を貶としめるようなことを阿久さんがやってるだからこれはまさにもう差別の自己補強で本当にねこの まあそのまあ、よく言われるけどもこう、バカな働き者っていうのが、一番この世の中にとって害悪なんだなっていう、まあ、そういう事例です。だから僕、今回、これについてはもう本当にね、まあ、前々から僕、朝日新聞の、ね、報道指定っていうのはおかしいと思ってたけど、まあ、僕だけじゃないと思います、やっぱあの新聞社、特に最近おかしいなっていうふうにね、みんな思ってる人多かったと思うけど、実際にこうやってね、その証拠となるようなものが出てきてしまったんで。 ああやっぱり朝日新聞ダメなんだなと、でまあ、もっと広く言えば朝日新聞グループにしても、ああいう橋下のいいやつの本書みたいなそういう記事を書いたっていうのは、ああ、やっぱこういうことなんだなと、うん、事実を真摯に伝えようっていう考えがないと、結局、誰が敵なのか、誰が味方なのか、誰側にすればいいのか、そういうことしか朝日新聞というのは考えてないのかなっていうふうに思いました。だから まあ、記事の中でもね、あの私の自転車の記事の中でも書いてるけども、今後ね、朝日新聞が報道する内容については、ちょっとね、こういうことを踏まえて、内容を読み解いていった方がいいんじゃないかなという、まあ、そういったお話でした。